たまに重なり合うような僕ら」「扉閉じれば明日が生まれるならあそこ一緒に」「うちで踊ろう一人踊ろう変わらぬ子」 集ませろろよ、て踊ろう。「僕らそれぞれの場所で重なり合うよ」「うちで歌おう」「悲しみの向こう全ての歌で手をつなごう」「生きてまた